キンプリだった平ヒラの仕様が感じた日本の芸能界の窮屈さとビジネスへの野心の芽生え。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス、イカキンプリのメンバー平野仕様、キシユータ、ジングージユータの3人が来年5月22日をもって グループから脱退すると発表された。来年5月23日より金プリは長瀬門と高橋山の二人で活動する。脱退の背景にあったのが金プリの海外進出についての方向性の違いだ。脱退した三人は特に海外進出を熱望していた。当初はメンバー全員が海外を目指していたが、 活動する中で方向性の違いが明らかになっていく。やがて時間の経過とともにその違いが大きくなっていったという。海外進出が遠のく現実にモチベーションを失いつつあったという平野。彼に影響を与えたのは元メンバーだった。平野が影響された存在もいた。元メンバーの岩橋玄樹だ。 キンプリのデビューからわずか5ヶ月後、2018年10月に岩橋はパニック障害の治療に専念するため休養を発表。だが状態はなかなか回復せず、2021年3月末でキンプリを脱退して事務所を退場した。その後、アメリカと日本を拠点にソロアーティストとして活動を再開し、今年5月にセカンドシングルをリリース。 夏にファンクラブツアーを開催するなど、平野には岩橋の自由な活動が眩しく映っていたようだ。平野くんや神宮寺くんはかなり頻繁に岩橋くんと連絡を取り彼が帰国するたびに顔を合わせて海外の事情を聞いていました芸能関係者。平野は家族思いでも知られる。基本頑張っているのは親のためなんです。よ。母子家庭なので、僕。一回親が死にそうになっていたので。 親にも悲しい思いをさせないようにちゃんとお仕事しなきゃなっていうのはありましたね。2018年10月に放送されたドキュメンタリー番組ライド・オン・タイム、富士テレビ系で平野は家族についてこう語った。愛知県名古屋市生まれの平野は小学4年生の時に両親が離婚し、弟と共に母親に引き取られた。 女で一つで二人の男の子を育てた母親は子供たちには惨めな思いをさせたくないからと精一杯働いておしゃれをさせていました。しかし無理がたたり、数年前に大量を患ってしまった。そんな母親を支えるために、平野くんはアイドルの仕事をより一層頑張ったのです。彼はとにかく家族思いで、家族の幸せが仕事のモチベーションなんです。平野家の知人。 しかしその家族思いが騒動を生んだこともあった。平野さんの2歳下の弟陸さんが2020年夏にアパレルブランドを設立したんです。弟さんはブランド経営の傍ら音楽の活動も行っているアーティスト。ブランド設立直後のこと、キンプリの有料公式ブログに掲載された平野さんの写真が物議を醸しました。 弟さんのブランドのロゴが入った T シャツを着ていたからです。一部で家族のブランドをこっそり宣伝したなどと揶揄されてしまったのです。もちろん平野さんには宣伝のつもりは一切なく、経営者として頑張っている弟の服を着ていただけ。平野さんにとって日本の芸能界を窮屈に感じてしまう出来事だったかもしれません。別の芸能関係者。 海外進出と同時に芽生えていったのは独立への思いだった。前述の通り、仲の良 い, い弟は経営者とアーティストの両方の顔を持つようになったが、ジャニーズ OB にも二足のわらじを上手に履きこなスロールモデルがいる。それはジャニーズ事務所退場後、海外でも活動している元キャットタンへの赤西人、38歳、や山下智久、37歳、だ。 赤西さんはファンクラブの会費だけで年間億単位の収入があるとされ独立組の成功者の代表格とされています。グズ制作や DVD の著作権管理など運営にも携わっているとか、そして平野くんの憧れの先輩である山下さんも独立後は個人事務所で海外の映像作品やグローバル企業の CM に出たりと活躍しています。 彼らは経営者とアーティストの顔を持ち、平野くんにとっても模範となる人と言えるでしょう。前で芸能関係者、ビジネスへの野心も芽生えた平野の中では、独立は既定路線となっていたようだ。二人になっても歌い続ける、もちろん平野にとっても退場は簡単な決断ではなかったはずだ。昨年からメンバーは何度も話し合いを重ねてきた。 最後まで抵抗したのは高橋だったという。高橋くんは平野くんに引っ張られるように脱退を主張する二人と個別に話すなど何度も引き止めたそうです。高橋くんのファンを悲しませたくないという思いに三人の心が揺らいだこともあったようですが、最終的にはお互いの人生を尊重しようという考えで一致しました。 高橋くんは何よりグループの存続が重要だと考えていた。長瀬くん一人では金プリを続けることは不可能だし、これまでの歌や作品を残すことができなくなってしまうと考え、最終的に長瀬くんと共にグループに残る決断をしたのです。前で芸能関係者、何としてもグループを存続させたい高橋の強い思いも、また多くの人を動かした。 現在、日本テレビ系で放送中の、キングプリンスル。は、長瀬と高橋の2人になった後も継続することが発表された。さらに、キンプリの今後の活動も決まりつつある。ファンにとって最も心配なのが、新生キンプリの今後でしょう。一気に3人が抜けることで、グループが回転休業状態にならないか不安を抱えているはず。しかし、その心配は無用です。 二人になっても歌い続ける決心をしていて、すでに来年に向けた計画もあるようです。広告代理店関係者。旅立つ者にもとどまる者にも理由がある。何が正しい選択だったのかは、これからの五人の歩みが決めるはずだ。両、前編から読む。米印女性セブン2022年11月24日号。